こんにちは創価大学の木下清子と申します。私は、糖ー関連データベース、Glycosmos ススなどについてご紹介したいと思います。糖ーの世界は、さまざまの他の分野と関係しており、いろんな観点から見ることができます。糖ー構造を中心にしたとすると、例えば複合糖質、糖質や糖タンパク質、糖ーは化合物としていろんな特徴がありますし、 さまざまな、えー、合成パスウェイ、シグナル伝達経路などにも関わっております。えー、と糖鎖に関連する遺伝子は、えー、糖ーの合成遺伝子、えー、でもありますし、また糖鎖をタンパク質につけるときにさまざ、あ、まな役割があります。さまざまな分子、えー、ウイルスとか微生物などの相互作用情報。 えー、そして、グライコミクス解析で、倒査の全倒査情報の、えー、解析などがあります。また、生物種として、えー、微生物や哺乳類、植物、えー、菌類などの、えー、多様な生物種にも存在します。えー、また、お互いそれと倒査を通して、えー、いろんなあの役割を果たしております。では、倒、え、査、ー、を情報として、 バイオインフマティクスでどのように扱うかという話ですけれども、えーと、まず標準化の必要性についてご説明していきます。えー、担当が都道査の基本的な、えー、単位ですけれども、えー、と従来の担当の、えー、話にするなると、えー、人によって呼び方が違ったりして い, き ま, しています。d、えー、フコースはロックディオクシディグラクトスとも、えー、同じものですし、 えー、とまた、記号も、えー、の標準が一応ありますが、またこの就職などによって、えー、とディオプシーが入ったりすることによって、えー、と違う書き方が可能だということ、えー、があります。えー、こうなると、コンピューターには、えー、と違うものとして、えー、見てしまいますので、こういうものを担当のレベルから標準化する必要がありました。えー とまたこれらはあの哺乳類によくある担当ですけれども、え微生物や植物の糖素搭載、搭類になると、えー、またいろいろまれな担当の種類とか、就職などがついていきます。それで、えー、SNFG、シンボルノメンクレーチャーフォグライキャンズというのが、アメリカ、まあ、あの国際的に標準として提案されています。一応基 本, 基本的なシェイプが、 えー、とありまして、えー、立体あのハザーなどがわからない場合はあの白い丸にヘクソースとかヘクス、えー、エナセチルヘ ク, スヘクソーサミンとかになりますが、えー、色がつくと、えー、グルコース、グルクナックグル、えー、グルクエヌ、グルフォロン酸などっていうふうに、えー、と一応整理されています。 ちょっとまあ歴史的な理由がありまして、赤い色はちょっと特別な扱いですけれども、基本的にはルールに沿って、えー、シンボルが決まっております。えー、とただ、画像だとあのまだコンピューターにとっては、えー、と苦手なものがありますので、えー、とテキスト、文字列として、動作構造を表したいわけですが、えー、と歴史的に、えー、やはりいろんな形式が、えー、と提案されてきました、使われてきました。 さまざまなデータベースが開発されてきて、そ, のそれぞれのデータベースが使うトーサーの表し方、文字列形式が、えー、違っていまして、えー、とドイツの GlycoscienceTE だと Linux 形式っていうものだったり、えっ、ー、とリニアコードっていうのはあの1文字表記でトーサーを表すと、同 じ, 同じ構造の、えー、文字列形式がこれなんですが、これらが線形。 の文字列の代表例ですけれども、あと、ああいうパックもありますが、えー、とグラフとして気構造ですので、あの単えー、と頂点と辺で作られたグラフ形式の表し方の有名な例ですとしては、GlycosCT と KCF というものがあります。えー、としかし、今こ、これらの形式の変換ツールもいろいろ作ってきましたが、えー、やはり まあ、微妙な違いだったりあの、いろんな例外などの扱いが難しかったりして、変換ツールも完璧なものが、えー、作るのは難しかった。えー、そこで Works、えー、っていう2位なテキスト形式、えー、しかも文字列、えーと、線形で表せる文字列形式を、えー、必要としましたので、Works、えー、っていう、えー、形式を提案しました。 Web3 Unique Representation of Carbohydrate Structures の略で Works ですけれども、これらの、えー、と形式をすべて2位の一つの文字列に、えー、と変換できるものを目指して、えー、作ったわけです。はいえー、と特にあの条件として Semantic Web 技術、えー と, えー、というのは、あの 多分過去の後期でもあったと思いますが、えー、と文字列 URI として搭載構造を表したかったですので、文字列線形の表記法が望ましかったわけです。なので、ま、ずそれを目指して JST、NBDC の統合化推進プログラムで開発しまして、えー、とこれから説明します、搭載構造リポジトリ、グライド化の基盤として今利用しています。搭載構造の同一性、 動作構造検索や分子量計算などに用いられます。詳細に説明していくあのするためには多分1時間ぐらいかかってしまいますので、えーとまあ、イメージとしてワ、えークスの例を挙げています。該、えー、当間の ID がこの番号ですけれども、こういう搭載構造があった場合、えー、各担当をまず取っていきます。 その担当の部分が、えー、と今、えー、と1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個の担当がありますが、えー、種類としては7種類ですので、えー、とここに7つの、えー、と2位な担当があるという意味で、7になっていますで。10が実際の担当の数、えー、9は結合の数になります。 で、えっと、その2位の担当が1から7の番号が付けられて、これを ABCD の順に合わせて、えっと、その ABCD が1、2、3、4に、えっと、とマッピングされているんですけれども、この担当の文字列がこのように、えっと、ステレオコードっていう形式で表していまして、要は OH 機の向きとか、えっと、あのまあ、 とか、えーと、リングの、えー、サイズとかが表されています。あと、スマイルズ形式で就職の情報もつけているんですけれども、えー、この1234がそれぞれの担当が、えー、とどの順番にこの搭作構造に表されているかっていうのを1234254っていうふうに、えーと、どの担当が ど, どの順番にあるかっていうのが この文字列です。この数字が ABCDEFGJ までマッピングされて、えー、っとその ABC が、えー、っとこの下の方に使われて A の4位が B の1位に結合しているというふうに表していきます。で最後にあのこの3スラッシュ6っていうのはアルファ3かアルファ6か分からないっていう意味で、えー、そういうものもこのように表すことができます。 詳細は、えー、とこの2017年の論文をご参照ください。ということで、さまざまなデータベースがこれまで開発されてきて、えー、60… あ1996年からだいたいカーボバンクが、えー、主要なデータベースでした、えー。アメリカのジョージア大学のえーと CCRC という研究所で開発されたんですが、当時の技術ですとなかなか任意なワークスみたいな文字ですが、なかったのでいろんな人がデータを登録することができたんですが、重複していたり、微妙な違いによって違ってたりしていましたので、メタデータとしてはたくさんありましたが、ちょっと整理が必要でした。 でえー、とドイツでツで外交サイエンスドット d e がその後にすぐ2000年代に入ってからできまして、主に PDB の立体構造情報から、倒、え、査、ー、の部分に対して、えー、さまざまな解析ツールが開発されていました。とロシアの方では、えー、と BCSDB 微、微生物などの倒査構造を文献から抽出して、えー、収集されたデータベース。 今はそれが拡張されて CSDB として植物やカ ビ, カビなどのデータも集めております。で2003年からケ e g グライキャンが兄弟の方のケ e グで開発されてカーブバンクの重複したデータを全部整理し、動作構造の比較やデータマイニングのツールを開発しました。 この辺から私はアメリカから日本に移り、KEG、えー、でトーサーのことを学びながら、えー、と研究をしていましたで。アメリカも同時期に CFG というデータベースもありまして、ここもカウブバンクや文献などの情報を集めて、トーサー構造の情報を整理していました。ま、えー、まだまだ たくさんのデータベースが存在します。日本の産総研では JCGGDB は現在 ACGGDB ですが、さまざまな倒査関連疾患や糖タンパク質、倒査遺伝子など。ヨーロッパ、最初はオーストラリアでしたが、ユニカーブ KB などがありました。でドイツでさっきの Glycoscience.de の、まあえー、と同じグループが GlycomDB を作り、えー、現在は、えー、とそれが g l y t k n に投稿されています。オーストラリアにユニカーブ b k b スイスに Glyconnect で、えー、と総課題で g l y t k n、えー、が開発されてきましたで、まあ。多くのデータベースがありますので、ちょっと宣伝になってしまいますが、えー、とこのようなプラクティカルガイドを、えー、と出版しています。これらの、えーと さまざまなデータベースの開発者にお願いして実用的なその使い方などトラブルシューティングなど問題がある場合はどうしたらいいのかというような情報を集めております。さまざまなデータベースがあるわけですので JST と NBDC で2006年から TOSA の統合化プロジェクト だけじゃないんですけれども、ライフサイズデータベースすべてを統合化するプログラムが始まりました。で、その時に当初は、えっ、ー、と、t o 科学プロジェクトとして JCGGDB と ACGGDB で、でその後、外交管が開発されていきました。えー、また、ユノミクス、プロティオミクスなどの多くのオミックスデータベースの統合プロジェクトも実施されていました。これは t o と別にさまざまなえっ、ー、と、 統合化プロジェクトがありました。でこれは全ては、えー、セマンティックウェブ技術を用いてさまざまなデータの統合化を志していました。はいえー、と2011年からは、えー、と産総研の成松先生のもとで JCGGDB と、えー、あとセマンティックウェブに対応するための GlycoRDF という当社のオントロジーが開発されました。 で、2014年の次のプロジェクトで、えっ、ー、と、セマーティック部技術の導入を本格的に実施し始め、えー、外灯管の開発が始まりました。この外灯管の説明はこの後説明します。で、2017年からは、えっ、ー、と、代表が変わり、えっ、ー、と、私どもで、えっ、ー、と、搭載科学ポータル、 の構築を目指しました、えーと。これまでのデータベースをすべて一つのポータルからアクセスできるようにして、えー、セマルティックブ技術を使って、えー、とまた、搭載以外のオメックスデータの統合も目指しております。では、えっ、ー、と、外交官の話ですけれども、えっ、ー、と、 ユーザーが、えっ、ー、と、投差構造を登録して、それに対して、えー、ワークスの文字列を生成し、えー、ユニークな GuaycanID を振るシステムです。で、その、えー、ID を使って論文を執筆すると、えー、いずれはキュレーションされて、さまざまな投差データベースに統合化されて、まあ、あの導入されていきます、えー。データベースによっては RDF を使ったり、使, 使わなかったりしていますが、 RDF であればあのデータの共有がしやすくなり、まあ、ID だけでもあのリンクはお互いの、えー、と情報の共有はしやすくなるわけです。で2016年に、えー、と外投管が、えー、と出版されたんですけれども、その1年後には、えー、と多くの、えー、海外、国際的に、えー、認識され、えーと、当時、これは3年前の、えーと ユーザーが、えー、とみんな指示、えー、していただき、外投管が、えー、発足しました。でえー、と今はもう、えー、3年経って、さまざまなアップデートがされてきましたが、えー、と基本的には外投管には、Glycan、えと、ー、いうものを何でも、えー、と受け入れられるようにしています。 これまでこういう結合情報まですべて分かっている搭載構造を紹介してきましたけれども場合によっては技術的にこのリンケージの情報が分からない場合もあります。また完全に分からないときもあります。結合していることは分かるけれどもその様式が分からないかったりで多くの場合は質量分析を使いますので担当組成ぐらいしか分からない。 えー、と結合 ど, れがどれと結合しているのかという情報もなかったり、えー、とさらに、えー、のこの、えー、立体構造もわからないので、単にマスで、えー、質量でヘクソースが3つとエナセチルヘクソーサミンが2つしかはの持つ糖載構造だという情報しかない場合もありますので、このすべてのレベルに分けて、 えー、とどれにでもあの番号を振るシステムにしています。もちろんこ れ, これらによって1、2、3、4、5種類の ID がついてしまいますが、えー、今は Glycosmos、えースス、この後説明します、g l y c o などでこれらの関係性も、えー、分かるように整理をしております。でえー、去年、g l y t a l k e のバージョン3を、えー、公開しましたけれども、えー 大きなアップデートがありまして、登録の流れが変わりました。えー、と当初は、動作構造を登録して、そのまま翻訳してワークスにしていました。それに、特、えー、外投下の ID が付けられたんですけれども、さ、えー、まざ、あ、まな欠点がありましたので、えー、と新しいシステムでは、もうちょっと検証するステップを入れることになりまして、えー、なので、 っ、えー、とサ作構造を登録した後とは、まあ、仮な番号が振られます。で、その仮の番号を、えー、と検証ツールを使って、えーちゃ、正しいかどうか、重複がないかどうかの、えー、とチェックをします。また、画像の生成とあの ID の付与をして、から、えー、とユーザーが、えー、自分のプロファイルページっていうものを通して、外国ト投下の中でその検証結果など がえー、閲覧ダウンロードなどできるようにしています、はいえー、そうすることによってあの、入力された構造が扱えない形式だったりすると、えーとえー、とその後に、えー、とワークスに翻訳、えーと、変換できるようになれば、えー、処理できますし、まあ、あのいろいろな拡張が可能になりますので、このような仕組み に, になりました。 で実際に、えっ、ー、と、グライドオーカンの使い方、えー、を紹介したいと思いますが、えー、ログインする前は、このような、えっ、ー、と上の、上のメニューがこうなっていますが、サインインボタンをクリックしますと、Google のアカウント、えー、なら、えっ、ー、と、ログインできます。で、えー、そうすると、ユーザーメニューが、えー、現れますので、そこに、プロファイルと、サブミッションズっていうのがありますが、プロファイルに、まず、えっ、ー、と、 構造を登録するために必要な API キーがありますので、そこにちゃんと API キーがあることを確認してもらう必要があります。なければ、この GenerateAPI キーというリンクをクリックすれば、瞬時に生成されます。このステップが必要とするのがちょっと不便のは承知していますので、そのうち自動的にできるようにしていきたいとは考えております。 でえー、と実際の登録したリストは Submissions ページにありまして、えー、とこの例ですと、えー、それまで、えー、と2つの動作構造を登録しています。えー、日付と、えー、その仮の番号。で実際に登録した情報、この場合は Works と GlycoCT という形式で登録をしましたが、えー、いずれにこういう、えー、画像と ID 番号が付けられています。 で動作構造の登録ツールとしては、えー、と画像を描画するツールを通しての登録と、あと文字列形式で、えー、登録する場合、2種類ありますが、画像のツールではあのこのような画面がありまして、えー、動作構造の、まあ、基本的な構造がストラクチャーにありますし、N 型投作とか大型動作などが基本的なものが、えー、まず作ることができます。あすみません。で えっと、それに対していろんな就職をつけたり、あの他の等をつけたりして、えー、最終的にレジスターをしますと、サブミッションズ、えー、ページに現れます。テキスト形式の場合は、えー、現在は GlycoCT と Works しか使っていませんが、このように登録文字列を入 れ, る入れてアプライをしますと、えー、それが、えー、無事センディング、えー、と送信できれば、 ステータスがサブミッションズページに現れます。はい、こちらには、えーと、さっき入力した文字列と、えー、もうすでに登録されていましたので、えー、すぐアクセッション番号が付けられております。でで現在は、えー、と12万件以上の投査構造が登録されていて、該当官パートナーといっ て, 言ってあの、関連データベース、投査構造のデータベース、えー、が おりまして、えー、それぞれがどいくつの当作構造を登録されて、まあ、リンクできるかっていう情報も、えー、見えるし、えー、と検索閲覧することもできます。はい、以上が具合当館のお話ですけれども、えー、と次にじゃあす全て、えー、統合化したポータルから入り、えー、とまたそれに関連するデータベースがあーたくさんありますので、えー、紹介していきたいと思います。 グ c o コスモスにはリポジトリという部分とデータリソースという部分で主に2つで構成されています。リポジトリの方にはさっき説明したグライトウガあと質量分析の研究者向けのリポジトリ、グライ p ポストとユニカーブ DR があります。で 複合糖質のリポジトリが今開発中ですけれども、グライコ o m っていうものを今開発中です。糖タンパク質や糖質に ID を振るシステムです。で、データリソースには、えっ、ー、と、トーサーが中心になりますが、グライコ o m の情報がいくつかデータセットがありましたので、それらのデータだったり、トーサー関連遺伝子、またそれが翻訳されて、 タンパク質の情報、糖タンパク質、糖はが就職するタンパク質の情報だったり入っています。糖質のデータはリピートマップスから取ってきておりまして、あと糖砂に糖相互作用するもの、レクチンなどパソ、えーと、パソゲン、病原体などがありますで。他にもパスウェイ情報、疾患情報などがあります。 この画像が g イ y c o s m o s のメインページになりまして、クリックするとそれぞれのデータセットにアクセスすることができますし、すべて統合化して検索、横断検索ができるようになっております。この下にも多くの関連するデータベースへのリンクがあります。また上の方に、バイオインフォティクスの研究者向けに API だったり、データのダウンロードなどができます。 簡単に Glycopost と UNICOBDR の紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、ミラージュっていうのがあの次のスライドにありますが、Minimum Information required for Glycomics experiment の略で、えっ、ー、と、Glycomics の実験に最低必要なに報告すべき情報という、うん、ガイドラインを提案しています。えー、と、 実験の方法を説明するのではなくて、報告する際に論 文, に論文やデータベースに、えー、と最低報告すべき情報をのガイドラインを設定しています。そうするとあの、まあ、その結果の解釈だったり、再現をしたりできるように、えー、できますし、えー、雑誌、ジャーナルとかデータベースが、えー、これに従って最低なメタデータが、えーとまあ、明確になります。 っ、えー、と質量分析のガイドラインだけではなくて、LC のガイドラインだったり、えー、とサンプル処理のガイドライン、まあ、いろいろありますので、このサイトに行くと、えー、それぞれの最新のガイドラインのデータが、えー、アクセスすることができます。ユーザーが例えば質量分析で、えー、と実験をして、トーサ構造のアノテーションできたとします。でえーと 今はユニカ c o d r っていうのが前からあったデータベースですけれども、あ実は UNICOBDB が質量分析のデータベースですが、登録するためのリポジトリがユニカ c o d r です。ちょっと似て名前が似てて紛らわしいんですけれども、ユニカ c o d r の方が今 Glycosmos ススにあります。ただこれはアノテーション情報、動作構造の情報しか アップロードできないので、最低ピークリストとその搭作構造が外交官と連携して登録できるようになっています。で、外交ポストの方は生データのシステムを受けられるようになってまして、生データが大量に高速にアップロードできる仕組みになっております。 したがってあの結構連携して似たようなデータが入りますので、ユニカム DR と GlycoPost を、えーまあ、密にあのこれ今後もあのリンクし合えるようにしてい、えー、きます。したがって、えー、と Glycosmos に行きますと、リポジトリの部分にはこの3つが提供されていまして、GlycoPost とユニカム DR には、えー、と共通のユーザーシステムが開発されています。 同じアカウントで両方にもデータを登録できるようにしました。こちらがログイン後の画面で、ログインできたということが確認できたら、ユニカム BR に行ったり、ここでログインしたことが確認できますで、えーと。ミラージュのガイドラインのデータをどのように登録するかというと、この上の方にミラージュのリンクがありますが、 現時点ではミラージュのサンプル処理 LC と MS の実験をした場合、それぞれチェックを入れて、Excel ファイルを生成できるようになります。この下の方に多くの詳細情報があります。これ全てミラージで 明示されたあの項目ですが、これらを、まあ、一度登録すれば、えっと、再利用が可能になりますので、えーはい、Excel ファイルにそれぞれ保存できるようにしています。でミラージュファイル と,、えー、と実際 の, あの今、u n i c a m d r は GlycoWorkbench というソフトでアノテーションをつけるソフトがありますので、そのファイルとあと、あの 論文前の状態なのか、パブメドでもう公開されているのかを登録して、入力して、NEXT を押す と,、えー、と登録されますで、えーと。外交ポストの方では、えー、まず、えー、登録する前にプリセットというものを登録、えー、設定する必要があります。このプリセットが先ほどのミラージュの Excel ファイルのアップロード。 ができ ま, すしまた、外国ポストで使うユニあの入力フォームがあります。でプリセットが、えー、できれば、えー、それを今度プロジェクトファイルに、えー、生, の生データの実際のファイルと一緒に、えー、アノテーションと一緒に登録することができます。イメージとしては、このように、えー、ミラージュのさまざまな、えー、ガイドライン、 メタデータが登録された状態でプリセットとして登録します。それを、えー、プロジェクトとして ID が、えー、付けられるものが、えー、ありまして、そこに生データと、えー、そのプリセットをリンクさせて、えー、登録します、はい。流れとしては、このページにもありますが、実際のデータを登録、うん、して、 プロジェクトを作り、プリセットなどのマッピングをして、ファイルをアップロードすると、それでプロジェクトが登録されます。で、仮な URI とかが付けられて、最終的に公開する日付などを付けて公開できるようになります。はい、プリセットの画面、登録画面ですけれども、 さっきとあのミラーシュ、ユニカム DR の方と似たようなタブがありまして、それぞれの情報を登録するか、エクセルファイルをアップロードする、インポートすることができます。はい。で、プロジェクトの方で、えー、新しいプロジェクトを作る場合、こ, この画面で、マイページで登録できて、えー、確認することができます。すべてのプロジェクトが、えっ、ー、と、 更新されたバージョン、レビジョンといって更新の履歴もついてあります。エディットできる、編集できるものはエディティングという状態になります。サブミッテッドだとあのまだ公開はしていませんが、登録はされていて ID が付けられています。でえっと、例えば、作読者にデータ を公開したい場合は、このプレビュー URL というのを使って、作、えー、読とかエディターに、えー、だけに公開することができます。コードをクリックすると、仮の URL と4桁のコードが付けられて、これをエディターや作読者に送ることができます。 サブミットした後にしかできません。エディットモードだと、これはできませんでア。アナウンスメントデートを設定することによって、その日付まで非公開の状態になります。アナウンスされたら、ID が公開されて、プロジェクトのタイトルや説明、パブメド ID などが見えるようになります。 はい、以上が、えー、と外交ポストの登録のフローですね。では、えー、と実際のデータリソースの部分ですね。外コスモスには、えーと、データリソースとしては、この4つのセクションにまず階層的に分解しています。データの種類によって階層、えー、的になっていますが、えー、1個目は、えー、と遺伝子やタンパク質と脂質。ここにレクチンも入っています。 あとは、投差構造、もっと科 学, 化学物的な化学的な化学の観点から見て、投差や複合糖質のデータ。えっと、ここは Glycans と投差、まあ、が中心なので、投差の検索方法がいくつかありますので、Glycansarch という部分を用意しています。また、まあ、複合糖質としては、今は Glycoproteins です。で、えー、グライコーム グライコミックスとかから得られたデータで、であとは、えー、とパスウェイ、疾患と生物種が最後になります。で、この一番上のヘッダー、ヘッディングの部分をクリックしますと、えー、ともっと詳細にあのそれぞれの個別のデータベースが現れます。このようにジーンズには、えー、と統合化したものはグライコスモスなんとかっていう データセットになっていますが、他に ACGGDB のデータベースだったり、f l y g ライ c o d b は症状バイの、えー、搭載電子のデータベースなどが、えー、あります。下に行くと、タンパク質と脂質の、えー、似たようなデータがあります。g l y c o s ス、モス g l y c ンズが統合した、えー、と搭載電子の一覧ですけれども、現在はこれらのデータベースを統合しています。 えー、このような表が共通にそれぞれの統合したデータセットにありますが、えー、ヘッダーに、えー、とキーワード検索ができますし、す、え、べ、ー、てのカラムを検索するキーワード、テキストフィールムもあります。また、えー、表示しているテーブルだったり、す、え、べ、ー、てのデータをダウンロードすることもできます。で一つの、えー、と詳細画面に行きますと、 この場合は FUT1 というフコシルトランスフェラーゼの、えー、遺伝子ですけれども、えー、それぞれの、えー、他の、えー、遺伝子やタンパク質の、えー、データベースへのリンク、えー、あと、グライコジンデータベースが酸素犬のデータベースですけれども、このようにこの、この等点酵素がどういう基質に対してどういう糖載を作るか。 っていうのが可視化されてますし、それぞれに外透過の ID がついております。また参考文献もついています。さらに、恐ろロギ遺伝子の情報や GO のキーワード、あと、ケイクブライトのデータとリアクションデータも最近入れました。あと、この遺伝子がもし疾患に関連するものでしたら GDDDB の情報、 と あ, のあと、リピートマップスのデータ、トーサー、イデーシア、じゃあ遺伝子やタンパク質のデータもあります。Glycosmos スス、Glycoproteins の方は、ユニプロットとムカオ DB というデータベースが統合化されています。えー、具体的なページに行きますと、ちょっと目が切れてしまいましたが、えー、とこのタンパク質のアメリカン配列上の、えー、トーサーが 円型動作がふく、負荷されうる、位置が、示されています。えっと、それぞれの動作負荷部位のポジションの残機番号。と、文献情報がある場合は、文献へのリンク。で、プロットビスターという、この可視化ツールもありまして。え、グライジェンというデータベース、アメリカのデータベースとユニプロットのデータ。 ベースの注釈情報もありますこれで、えっと、それぞれのデータベースが倒査不可部位が、えー、報告されているのが ど, れどのデータベースなのかっていうのが分かりますので、えー、その比較にも使うことができますパスウェイは、えっと、リアクトームのデータベースにありますのでこのタンパク質が、えー、関わっているパスウェイの、えー、リンクがあります であと、糖タンパク質ですので、糖差の情報もありますあの。実はこの前のページの PTM、これをクリックすると、糖差情報が分かる場合は、その場所にどういう糖差構造が付加されて、報告されているのかっていうのが、えー、表示されますが、えー、と下の方にはすべてのこのタンパク質上の、えー、に、えー、付加された糖、まあこれはコンポジションですけれども、糖、えー、差情報が閲覧することができます。 また PDB の画像があれば PDB のリンクがあります。g、え、l、ー、イコスモスレクシーンズも n も、えー、ユニプロットに登録されているトーサーと結合するタンパク質の一覧になります。えー、PDB のからのデータが多くありますので PDB へのリンクも、えー、一緒に入っていますで。このムカオ DB もこちらとも、えーと 総合化されていますが、向かうっていうのは、えー、と CFG で公開されたトーサーアレイの実験結果を解析された結果です。えー、と例えば、今、向かう ID で相当、えー、しましたので、クリックしてソートして、向かう ID があるものが上の方に来るようにしていますが、えー、例えばこの下の血液型の大型の、えー、アンタイオーレクチン。 のリンクをクリックします と,、えー、っと、さっきと同じような糖タンパク質の画面と一緒がありますが、下にムカ a d b の解析結果が表示されています。これが、えー、っとこのレクチンですので、このレクチンがどのような搭作構造を認識するかっていうのを可視化したデータベースです。なので、まあ、大型搭作を、えー、認識しますので、えー、大型搭作のパターンが 多く見られます。100% ってなるのが、えー、と要は、糖差がアレーにえっに付けられて、このレクチンが認識して強く結合した糖差構造を、えー、とアライメントして、そのアライメントの結果が 100% になるところが、す、え、べ、ー、ての、えー、糖ーがこういう構造だったっていうのがわかります、はい。3割はこのガラガルナクもついていますが、まああの A, A 型、B 型も少し見えますが、えー、と主に大型、倒査が見えます。また、PDB へのリンクもありますが、この Open Light m o d ーとーーいうのが、このように PDB に SNFG のシンボルで倒査構造を表して示すツールですので、実際の倒査構造の形が化合物の原子レベルでは分からない。 分かりにくいけど、えーと、担当レベルで可視化するので、えー、といや分かりやすく、動、え、査、ー、の関係が見えます。はいでえー、と Glycans と Glycoconjugates ですけれども、動、え、査、ー、構造は主に外交官の検証済みのデータです。 で外交本序列は外交プロテインもさっきあの説明しましたのでこちらはあの省きます。えっ、ー、と外交スポーツグライハンズは外相間でえっ、ー、と検証されて、IUPAC、えー、っていうよくある形式の、えー、文字列の表し表していまして、あと質量の値だったり。 モチーフというのは有名な、よくあるパターンの動作構造に名前がついていますので、その名前があります。でエピトープとして、g l y c o e p i というデータベースに登録されている場合は、その ID も付いています。外見サーチのページには、このように多くの検索ツールがあります。え文字列、えー、生物種あの、また描画ツール、えー、質量とあの担当組成での検索が可能になっています。 時間の都合上、えーと、ここまでにしますが、えー、と興味ある方は、えー、使ってみてください。Glycom、えー、の方には、えー、と3種類のデータベースがありまして、トータル Glycom データベースは、えーと、北大の古川先生によって同、えー、定された quantity ですね、えー、と糖酸の量が分かるうものの結果です。えー、ワイルドタイプのある細胞のワイルドタイプだと、 えー、このこれぐらいのこのトーサー構造はヘックス三ヘックスなくク一ですので、あの質量分析ですので単糖組成しかわ か, かりませんが、えー、一応この単糖組成を持っているトーサーはワイルドタイプだとこれぐらいですけど、N、えー、N P C 一をノックアウトするとこれぐらい増えて、えー、また処理するとまた下がるっていうようなこういうえっ、ー、と実験結果がまとめられています。ガイコマトラスはえっ、ー、とこのようにトーサー 構造がどの 臓, 臓器に存在するかっていうのが可視化されたツールで、えー、最近、ゼブラフィッシュも追加しました。えー、と臓器をクリックすると、そこの臓器の倒作構造が表示され、また、動作をクリックすると、同じ動作が他の臓器になる場合は、その臓器がピンク色にハイライトされるような仕組みになっています。えー、LM グライコマトラスは、えーと 去年のモレキュールスに論文になってますが、えー、とマウスのさまざまな臓器のスライスを取って、そこにレクチンアレの実験を行い、えー、部分的に ど, どういう搭さがあるかっていうのが、レクチンを通して分かるような、えー、実験結果がまとめられています。したがって、例えば こ, この臓器、ファイマスの臓器の中にこの辺をクリックしますと、 えー、とカルセッパーというレクチンがよく多くありますし、えー、他のものは少ないので、カルセッパーが、えー、認識する倒査構造が、えー、多くあるだろうということが分かります。で同じ臓器の中でも場所によっては倒査が違うというのも、えー、これで分かります。続けて、えー、とパスウェイの話ですけれども、 グライコスモスパスウェイとグライコメープルがあります。で以前は ACGGDP では疾患情報や、えー、となどがありましたし、とで最後にまとめてあのオーガニズム、生物種の情報があります。グライコスモスパスウェイズはリアクトームのデータをまとめたもので、生物種とパスウェイをのキーワードを入力すると、そのリアクトームのパスウェイの階層をたどって、 えー、行くことができます例えば一つのパスウェイをクリックしますと、これは人の、えー、FGFR1 フュージョンタンパクの、えー、パスウェイです。これは実はあの全部動的に作られたパスウェイで、RDF、そのセマンティックウェブ技術で保存された情報が自動的にこのようにあの表示されます。 1、えー、つの例えばこれはコンプレックスですけれども、クリックしますと、そのコンプレックスを構成するタンパク質の一覧が出て、えー、このグライコプロテインのアイコンがある場合は、糖タンパク質ですので、えー、これをクリックしますと、また糖タンパク質の詳細画面に飛ぶことができます。そうすると、そこにどういう搭作があるのかとか、えー、そういう関連性が見えるようにしています。 えっと、グライコンメープルというのはパスウェイのデータベースでもありますが主にあの遺伝子発現 RNA e 育などのデータを可視化するためにあります。えー、これはあの中国の藤田先生との共同研究ですけれど も, もうすでに Human Protein Atlas に入っているさまざまな RNA e 育のデータが格納されていて、えー、例えばこれは A431 A4 の細胞 アレネシーク、アレネシークのデータを可視化しております。このように N 型糖鎖の合成経路において、それぞれの矢印が発現量を表しています。これはヘパラン硫酸の合成経路、糖ヌクレジルの合成経路などがあります。また比較することもできますので、これが通常の 普通のパスウェイですけれども、発言量を載せていくと、えー、これコンペアで複数の発言データも比 較, する比較してどこ、どれが大き い, 大いか少ないかっていうのも見ることができます。これによって、あのどういう搭載構造が作りう得るかっていう予測に、えー、使うことが可能になります。g l y c o s m オーカニズムは、えー、とこれまで集めた 遺伝子タンパク質、レクチンなどのデータから、えー、生物種を全部まと め, てああまとめたものです、えー。アイコンをクリックしますと、標準や高順に、えー、相当できますし、えーと、オーガニズムにキーワードを入力すると、えー、生物種を検索できますで、えーと。それぞれの番号をクリックしますと、それぞれの 絞, 絞り込んだデータセットが見えます。 はいでえー、と横断検索は、えー、ここにキーワードをクリック入れますと、えー、このように、外国人 c o g e n e s g l に、えー、パスウェイなどで、えー、とヒットしたエントリー数が表示されます。例えば、ホモサピエンズをクリックしますと、えー選択えー、キーワードフット2に対して、ホモサピエンズが持っている合成経路とか、えーとまあ、あのパスウェイが表示されます。 はい、で AV をクリックしますとそのパスウェイがまた自動的に、えっと、表示されます。ということでえっと c o ス m o で期待する効果としては、倒、え、査、ー、科学の研究から生成される情報を格納する基盤を構築し、えー、研究を、えー、促進したいと思って今あの作っております。 動作研究の初心者でも、投差について容易に調べられるポータルを作り、幅広い分野の研究者が利用できるようにしたいと考えております。技術的には、興味、ターゲットのデータを調べるための使いやすいユーザーインターフェースを構築しようとしておりますし、データをすべて RDF で連携することで、海外の同じような RDF、セマンティック技術で作られたデータとの 同時検索なども可能になっていくと予想できます。あと、海外のグライジェンやグライコネクトとも g l y c o s スのデータの総合の共有が可能になっております。実はこの3社、日本のグライコスモスとアメリカのグライジェンとヨーロッパにエクスパシーというのがありますが、それぞれが、当社に関連するオミックスデータをまとめようとしているサイトです。 えーまあ、重複を省くために g ライスピ a c e Alliance を作り、えー、とデータをすべて共有し合おうという、うん、合意を得られて、えー、2018年8月に、えー、と設立できましたで。URL がこちらですが、えー、g l y イ h e n は、えー、アメリカの NIH の国際、国家プロジェクトで作られているデータベースです。 えー、人とマウスと、あと SARS、SARS、新型コロナウイルスの搭作構造、等タンパク質をなどのデータを整理して、えー、同じく、えー、生物者が探しやすいデータをあ、まあ、データを探しやすくしようとしているものです。これクイックサーチとか、トライミーなどがあって、えーと、ある問題に対してすぐにデータが得られるようにしています。であのこれはちょっと古い画面でもっといろんな、えー、と項目が あ, のありますが、 このように、投差構造の一覧だったり、あこれは差構造の、えー、情報が、とかク ロ, スレフランクロスレフランスがあります。で、えっ、ー、と、search by glycan とか、えー、こういうクイックサーチでは、こういうフォームがありまして、えー、例えば人の投差 X を合成する構造を調べたいというときに、外投間の ID を入力すると、それ、その投差構造の合成に関わる遺伝子の一覧が見えたり、 しますで、えっと、イコスメ l y c o メックスあとエクスパシーの方ですけれども、最近、あのシ Swiss Instrument b i o p h が更新されたんですが、えっと、ここに g l y c o m i にチェック入れますと、ーサ関連のツールとかデータベースがあります。ここに Glycomod もあります。Glycomod は、えっとまあ、ツールですので、タンパク質と質量分析、あ る, あるペプチドに、えっと、どのような 当、えー、ー, ーがーがついているだろうという予測をする質 量, 質量のデータに基づいて予測するツールですね。で他にもあの多くの、えー、とツールがあります。Glyconnect、えー、だけちょっ と,、えー、と例として出しますが、糖タンパク質のデータ を,、えー、をまとめているものです、えー。生物種やタンパク質、臓器、構造など、疾患、 なので、絞り込んだりできますし、えー、とバイオフィフェリックスのための API があります、RDF もありますし、他の、えー、とこういう可視化ツールなども、えー、多く提供されています、はい。なので、まあ y イスペー e a l l i a としては、データの共有や連携について合意を得ることで、す、え、べ、ー、てあ の, のオープンライセンスで提供し、えー、標準を利用できるように。 することが決まっています。で、年に1回には、えーとまあ、対面、までは対面では会えないんですけれども、えー、と集まって、えー、共有、いろんなデータ情報を共有してし合っております。でもう一つはあの、バイオファティクスの方々にもしご興味があれば、トーサインファマティクスコンソーシアムというのがありますので、えー、グリックと 訳, 訳しまして、えー、とここに、えー、といろんな ソフトウェアとかデータベースの一覧があったりしてあります。えー、もし、えー、とこのグリックに、えー、と入りたい場合は、えー、と入れますので、名前をとあの GitHub の, あの ID を送ってください。最後にあの今年、えー、文科省のロードマップ2020っていうのがこうあの発表されまして、その中に HumanGlycom プロジェクトが、h u m a n g l y イコンプロジェクトがあの 選択・採択採されました15のプロジェクトの中の1つでえ、ライフサイエンスが多分3件ぐらいしかありませんでしたが、えー、と目的は、倒査の構造やその機能を解明し、人の全倒査情報、グライコームを取得することで、疾患の成り立ちを理解することを目指しております。また、あのま治療やなどの予防とかにもつなげたいということで、えー、とにかくこのグライコームのデータを 集めて、えー、他のオミックスデータとの統合を通して、倒、えー、査の理解を深めようとするプロジェクトで、えー、PI は、えー、と公開国立大学機構、えー、ですけれども、えーと、自然科学研究機構とあの創価大学が、えー、とコアのメンバーとして参画しております。えー、またコホーートののデータも多くの えー、と医療センターとか、あと共同研究の海外の大学なども参加することになってまして、まあ、あ, のあと国立あ、えーと、全日本でのプロジェクトにも、えー、する予定ですので、えー、とこれが今、この準備に入っております。はい、で最後にシャージーですけれども、創価大、産総研・新潟大学が外交ポスト、野事券がワークスや化合物関係のデータ。 スパークライトが外投管のサポートをしていただいております。あと、アドバイザーも国内外の投差研究者がいろいろアドバイスしていただいておりますし、g l y c ス s スは実は日本投資学会のオフィシャルポータルでもあります。いろんな支援をいただいておりまして、今後も開発にいろんなフィードバックを受けながら改良していきたいと考えております。はい、以上です。